皆さん、こんにちは。今日は私のトヨタノアボクシーハイブリッド、納車後一発目の配信になります。今回は皆様もすでにやられている方、またこれからノアボクシーを納車される方で検討されている方も多いんではないかと思うんですが、こちらのテレビキャンセラーキット、こちらのご紹介を今日はしていこうと思います。で、私もテレビキャンセラーやってみようかなと思います。 以前の動画の中でもテレビキャンセラーをしなくてもテレビが見れるという方法も紹介しておりますので、まあ、そちらの方もぜひご覧になってみてください。やはり私もこのテレビキャンセラーをする上で何をやったらいいのかっていうのが結構動画探してるんですけれども取り付け方法を今日はこの動画でご紹介をやっていきたいと思いますで。まず取り外しですね。取り外しをする際はこちらのメーターのこのパネルここについてるパネルなんですけれどもこれをまず外す必要があります。 外すときにどこから外していったらいいのっていうのがやはりなかなかネットを見てわからない部分があると思いますのでそこをご紹介していこうと思うんですけれどまずここの下の部分ここが結構クリアランスが空いているのでここのところから手を入れて引っ張って外していくのがいいと思いますそうすると私の車の場合ですとこちら右側からこう外れていく感じになりました 見ていただくと分かると思うんですけど、爪が少しこう反れてると思うんですけど、こう右側からこう引っ張られて外れているのがお分かりいただけると思うんですが、そういう感じで私の車の場合、まず一発目外したときです。二発目以降は割とこう外れやすくなってると思うので、そんなに難しくないと思うんですけれども、初めて外す場合って結構大変だと思うんで、どういった形で外すかっていうことが情報として有効になってくるんではないかと思います。なので私の場合は、とにかくこの下の部分ですね、こちらの方が クリアランスがあるので、ここから指を突っ込んで引っ張って外していったということになります。そうしますと、あとはもう、こちら今度裏を返してみていただきますと、この爪が、こちら、上3つで、下に、これ右側になります。1つあります。あと、ここの部分、左右。 メータータ周りの下の下ところにつつああありりまますすともう1つありましたここちらですこれナビのパネルの横についている爪なんですけれどもこちらとこちらなので計8個ですね爪がついていますんで、まあ、ここを外していくとにかくここのところに指を入れてまずこっから下から外していくのがいいかと思いますそうすると外しやすいと思いますでそれがここの周りのところになりますここのところをまず外すということです で、次外すのはこちら。このパネルが結構外れにくいんですけど、じゃあどっから手入れていくかっていうと、ここのところから手を入れていきます。もう他のところも結構クリアランスがなくて手が入らない状態になります。なので、ここでしたらクリアランスがありますんで、こういう風に元々は付いているんですけど、ここのところはかなりペラペラになってて、割とこう持ち上がりやすいので、 ここから外していくといいと思います。そうすると外れやすいかと思います。そうすると、こちら、奥側から浮いていくんで、で、こちらのナビ側が結構硬いんで、まず奥側から浮かせていって、で、今度、手前のナビ側。ナビ側も結構この外すの大変な方もいらっしゃったと思うんですけど、ここの爪をまず外していく。 これもナビのこのパネルにこうついている状態で、ここのところなんですけれど、ここのところから浮かせていくと、あとはもうスッと外れていきますんで、で、ここのところ浮かせるときも、このナビのこのパネルとついている、これちょっとマイナスドライバーでえぐったとこ、えぐった痕跡がお分かりいただけると思うんですけど、何かここ、プッシュしてやって、そうするとポンって剥がれますんで、もう力ずくでやると、いつ割れるかわからないので、ここ、 何かリリースしてあげる隙間がありますんでそこから外していくとポンと外れるようになりますそうしますとこのようにまず上のパネルが外れますあとはもう簡単でしてここのネジが4つはまってますんでこのネジを外していただいてあとはもう引っ張って取るだけということになります で引っ張って取る時の注意項目としては、特にマスキングテープこういうところを貼られてる方いらっしゃると思うんですけど、私の場合は特に外す時の反動できずがいくような感じっていうのは特になかったんで、特に私は必要ないかなと思っているんですけど、ウエストで覆っといた方がいいと思います。なぜかと言いますと、この下のパネル、エアコンの吹き出し口になってますけれど、ここのところが結構尖っていて、この吹き出し口の枠の後ろのところに爪がついています。 この状態置いてあるんですけれども、この爪とこのソフトパッドが当たりますんで、直に当てちゃうとソフトパッドに傷がいってしまったりとか、最悪の場合、破れたりしてしまう場合があるので、ここは確実にウエスで覆っておいた方がいいと思います。あとは、ステアリングも手前に引いておかないと、このワイパースイッチにこのパネルが干渉してしまって、 このワイパースイッチ自体が気づいてしまうということもありますので、まあそこを注意していただければ OK です。で、あとはもう簡単でして、でも今回こちらご提供いただいた、このテレビキャンセラーなんですが、ノアの試乗車でご紹介させていただいたマットです。こちらのマットも売られているメーカーさんですので、ぜひこちらの動画もご覧になってみてください。ガソリン車のみしか使えないということなんですけれども、 実はハイブリッドでも使いますんで、この動画の後にご紹介したいと思いますので、ぜひこのになってみてください。あとはもう簡単でして、このグレーのカプラーです。右側のこの下側、右から2つ目にあるカプラーがあるんですが、それを外していただければ OK。で、このテレビキャンセラーキットも、こちら、これがキャンセラーキットでも接続するだけなんですけど、あとこのようにテレビキャンセラーのオンオフができるようになっております。 で、これ、オンオフする理由というのは、以前もご紹介しているんですけれども、このテレビキャンセラーを使ってしまうと、純正ナビが使えなくなったりとか、運転支援系が使えなくなったりするということがありますので、まあ、オンオフスイッチの必要っていうのがあるということになります。はい。このような形でも、そのままポンと付けられます。で、ここをディスプレイオーディオに取り付けをする。で、取り付ける前に、こちらのオンオフスイッチも、 ここにはめておいた方が作業性としてはいいと思いますので、この状態でインストールしていきたいと思います。はい。こんな感じでカチッと言うまで差し込む必要というのがあります。まあ、こんな感じで、ここの、このグレーとこの黒のこの下のところにあるんですけど、ここにはめ込みをします。うん、ってことで、取り外したディスプレイオーディオ、それからこの2つのパネル類。 戻しまして、まあ、このような状態と、まあ、いうことで、作業の方が、まあ、完了と、まあ、いうことになります。サドチェック、最後にしていきたいと思うんですが、ここに私は、スイッチを取り付けをしました。今、D レンジ、入れても、テレビは見れるんですけれども、走り出すと、このように、テレビが見れなく、 なりますでテレビだけじゃなくて HDMI とかあとネットとかまあ、そういったものももちろんテレビキャンセルがついてない状態ですと見えなくなりますこんな感じですでテレビを見たいといった場合はここのボタンを押すとそうするとこのようにテレビに切り替わってくれます走行中でも見れるでまた 押すとととこうにに戻るということになります一つ私の動画の中でもご紹介しているんですけれどもテレビキャンセラーを入れている状態 GPS をカットしてしまうと純正ナビが使えないというのがありますで今これはテレビキャンセラースイッチ今オフにしてるんで使えてる状態なんですけども例えばこれオンにします。 ま、たテレビに映るんですがここでまたナビを見たいと言った場合こう見ていただくと分かるんですけれども全くナビ自体が作動してくれない動かない状態になりますなのでテレビキャンセラーをオンにした状態にしてしまうと、まあ、純正ナビが使えないといった事象が出てしまうということです、まあ、そ, れでそれを改善するためにこの スイッチといいいうのがついていてこれを押すと、また復帰して、純正ナビが使えるといった、そういった状態になりますので、テレビを見たいときはテレビキャンセラーのスイッチを入れておいて、テレビを見ていないときはテレビキャンセラーオフで対応することによって、テレビキャンセラーの悪いところというのもまあ未然に防げて非常にいい アイテムになりうるのではないいかと思います今、運転支援系、アダプティブクルーズコントロールが使えないという話を、まあ、ディーラーの方が言ってたんですけども、まあ、今のところ、街中で使う分には、特にアダプティブルクルーズコントロールも使えますし、で車線逸脱とか、 で運転支援系も特に問題なく使えているので、まあ、街中は特に問題ないかなと思います。高速道路入った時にこちらの機能が使えなくなる可能性というのはあるかもしれないんですけども、まあ、今のところ街中で運転支援系を使う分には特に問題がないということになります。はい。ということで、まずは手っ取り早くテレビキャンセラーの取り付け方法を知りたいという方はぜひこの動画をご覧になってみてください。今回、 取り扱いをしましたテレビキャンセラーキット概要欄に貼っておりますので、ぜひそちらの方もご覧になっていただきまして、さらに冒頭でご紹介したこちらのメーカーさんのボクシー専用のマットなんですけれども、ハイブリッドでも使えます。それはどのように使っているのかということをご紹介して終わりにしたいと思います。はい。今このように下にあるんですが、ガソリンモデルになりますと、 ここのセンターコンソールがなくて、ここが空いてるスペースなんですけど、で、このモデルのマットも、このセンターコンソールがない想定で作られていて、ここが繋がっています。なので助手席と運転席が繋がっている仕様なんですけど、このように切って使うことによって、ハイブリッドでも使用することができます。かつ、切るポイントもしっかりと輪郭が ついているので、その輪郭に沿って切っていただければ、誰でも綺麗に簡単に使うことができます。まあ、それによってまあハイブリッドでも使うことが可能と、2列目、3列目はガソリン車と全く同じ仕様のものになっておりますので、まあ、そのまま使うということも可能になります。 はいってことで、もう納車の時には、とにかくテレビキャンセラーキットと、このマット、マットできるだけ汚したくないって思ってらっしゃる方も多いと思います、私もその中の一人で、特にこの月決めの駐車場になりますんで、砂利になるんですけれど、もうとにかく汚れやすくなるんで、もうこういったマットがすごく必要不可欠ということで、ぜひ動画でもご紹介しておりますので、そちらの方もチェックしていただけますと幸いに思います。 また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。